旅の仲間にディアンヌが加わった身長二十九フィート確固自称体重は乙女の秘密であるでっけえな一体何を食ったらそんなにでかくなるんだそうだな豚の盛り焼きに豚の蒸し焼き身豚にとんかつにチャーシュー豚足ポークソテーに豚ショブサムキャプサルハムは一本分いは基本だよね次回七つの大罪少女の夢この時エリザベスは考えていたフークちゃんってどんな味がするんだろうと